の日はこの相歌にないとどうも落ち着かないです。2年ぶりにこの草歌で踊らせていただいた。今日最後の演舞となります。改めまして、我々は新チーム。鳳凰の王蘭の花の蘭と書きまして、オーランと申します。鳴子の音をきれいに響かせる。そんなよさこいをお見せいたしますので、どうぞ皆様以後。 お見知りおき い, いただきますよう、よろしくお願いします。では参ります。曲名翼を広げて。チームオーラン、ファーストフラップ。構え。大きく翼を広げて。高槻の空に舞う鳳凰。 コーチの予さこいでなるこの響きをお届けしますサーオーランダンショー始まりラっプり広げて成功 AHHHHH <laughs> ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 最後まで最高のご声援をいただきました。会場の皆様に心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。いしたはい、なる。さあ、鳴子を鳴らしながら、オーラン、退場。はい、ありがとうございます。はい、うますそう。